こんにちは、アブです。今日はですね、仕事の失敗だ。3つの失敗って話をしていこうと思います。特にですね、人脈の問題ですね。えー、人脈って仕事に必要なのっていう話が結構あると思うんですよ。僕もフリーランスのイベントだとか、フリーランスのトークイベントで結構、 人脈ってどうなんですかとか、必要ですかって話を聞かれるんで、今日はその人脈についてお話ししていこうと思います。結論から言うと、僕は人脈はいらないと思ってます。で、実際もゼロでいいかって言われると、ゼロでは良、えー、くなくて、実際適切な量の信頼できる人だけで十分ですよって話を、今日の僕の失敗談、三つの失敗談とあるあるからお話ししていこうかなと思ってます。皆さん、あの、仕事だとか、 人脈が必要だなと思ったことってありますか僕も昔やっぱりフリーランスって人脈じゃないと思っていろんなイベントだとかいろんな交流会だとかもういろんなところにもうとにかくねいろいろと人脈を作ろうと必死になってきましたで情報収集したりだとか面白そうな人が集まりそうなところに行ったりだとかしたんですけどまあ意味ない 意味ないです本当にっていうところを今日は赤裸々にあの本音をお話しするためにノーカットノー編集でお話ししていこうと思います正直マジでいらないんじゃないかなと僕は思っていてもう本当に必要な本当に必要な信頼できる人だけでも十分だと僕は思ってるんでその理由についてまとめていきます正直あの困った時にその人自分が助けてくれるかで考えたら結構助けてくれない人が多いと思うんですよ 僕の場合は結構人脈はもう少人数ですごく深くその人を信頼してビジネスをしたりするんですけれども正直相手が困った時にその人を助けたいかと思ったらその人を助けたいって思うようなタイプの人としか関わらなくていいんじゃないかなと思ってますで例えるなら友人関係こういう関係が広い人っていらっしゃいますよねたまにも すごく人脈が多い人だとか、あとはすごく友達が多くてっていう方もいらっしゃるんですけれども、僕みたいなタイプは、やっぱり、えー、狭く、えー、深くっていうのがおすすめです。なんでかっていうと、例えばあの人脈でよくあることなんですけれども、人脈を増やすために交流会に参加する人って結構いませんか僕もフリーランスになりたての頃、結構寂しいなと思って、もっとフリーランスで活躍してる人と友達になりたいなと思って、いろんな交流会で。で プラス、自分で交流会もやったりしたんですよ。まあ、正直、で、よくよく考えてみると、交流会を結構参加したりとか、開いたりしたけど、交流会で会った人と、実際に仕事に繋がったってこと、ないんですよ。いや、ない。本当に。僕の場合はないです。交流会で参加した人と、実際に、なんて言うんですか、意気投合して、わ、このビジネスやりましょう一緒にやりましょうよ。わーって言って、なることってないですね、正直。 なんでないのかって考えた時にやっぱりよっぽど相性が良くないとなんかもうねいまいちね浅い会話しかしないんですよあの。どんなビジネスされてるんですかって言ってあブログ書いたりメディア作ったりしてますって言って「へえー、なるほどですね僕もブログやりたいと思ったんです」っていうような浅い会話だとかあ「あなたはどんなビジネスされてるんですか?」みたいな感じで、えー、浅いね会話はできるんだけど正直ねよっぽどそのビジネスに精通しないと意気投合して。 あの、ビジネス関係になるってこと、なかなかないわけですよね。で特に僕の場合でいくと、結構目的をはっきりとして、例えば、ウェブ制作ができるようなコーダーを、えー、友達になりたいなと思った時には、そのコーダーを知ってるような人に聞いて、そこから紹介してもらうっていうことが多いんですけど、何てうんですかね、不特定多数の人が来るような交流会に参加して、その人脈で仕事になるってことはまずないと。 ってことは、まあ一つ目のポイントなんですけども、人脈を作るために交流会に行くなんて、時間が無駄というか、もったいないんじゃないかなと思ってます。で、僕も結構最近ね、あったんですけども、大学生と話をしていて、でビジネスの話を聞かれたから答えたんですよ。で、僕がやってる、例えばブログで、あの、映像じゃなくて、英会話 の, あのブログを更新してて、とか、福岡のメディア作ってますって言ったら、え、それどういうふうなビジネスモデルになってるんですかって聞かれて。 であのジムの取材だとかあとは最近で行くとあのランチの取材だとか行ってますカフェの取材だとか行ってますって言うんですよねえだから何ですかって聞かれていやいやいやいや取材行って取材費をいただいてそこからの準広告で運用してますっていうような説明しても理解してもらえないんですよ で、僕がその説明を真面目にしたのも間違いだったんですけども、正直理解してくれる人の、その人のボトムの知識、ブログの収入がどういうふうに上がってるのか、アドセンスだとか、あとは広告収入っていうのがあるっていうのをしっかりと頭の中でないと、僕が言ってること多分ね、全く理解してもらえないんですよね。それにも関わらず僕がもう間違ってたんですけども、それでもう普通に真剣に答えてしまったっていうのが、あのね、今回の敗因というか、 あの間違いだったんですけどもそれでやっぱりまあビジネスを理解している人ってもう世の中に本当にいなくてで理解してもらえないことが多いのでそういった意味でも理解してもらえるように喋らないといけないしえそういうふうな喋ることを前提にもう1から10まで喋っているとやっぱりもう時間もこっちの時間ももったいないですしあの聞いてくださる方に対してもやっぱり時間というかそのね理解してもらうのにも時間かかるのでそういった意味でボトムのラインが全然違うことを考えるとやっぱりまあ 人脈経済のために交流会ってやっぱり、ね二つ目なんですけども、二つ目のポイントでいくとあの、名刺をたくさん持ってる人って結構いらっしゃいませんかでビジネスのシーンになると名刺交換って結構あるんですよね。フリーランスで名刺持ってる方もいらっしゃいますし、で名刺をよく見るっていう方ももちろんいらっしゃることは僕も存じております。ただ、名刺を二つ渡す人っていませんか 僕も最近あったんですけど2つ渡される人あれってどうなのかなって僕は正直思ってます2つってあれ意味なくないですかで2つ持ってくる人ってだからその要するに言いたいことは私はこんなビジネスもしてるしああいうビジネスもできますよいろんなことやってますっていうようなことをアピールされたいとは思うんですけども正直何が言いたいのか分かんないっていうのが正直なところです あのその人を知っててビジネスをする上で2枚渡してもらえるのはありがたいんですけども初対面でこれもやってあれもやってって言ってもうねもう選択肢を広げすぎてもらってしまうと何じゃかんじわかんないともうジャム理論と一緒ですよね24種類のジャムを選ぶ場合と6種類のジャムを選んでもらった場合でいくと購買力で言うと6種類のジャムの方が上がったっていうような研究と同じようにもう 何枚も渡してもらえると、こっちとしても困るわけですよね。一枚でシンプルに何をやってる人なのか、明確に答えてもらった方が分かりやすくて、突っ込みも入れやすいんで、二枚渡してくれる人って、もうどうなのかなと僕は思ってます。まあ、そのバックの心理的な部分でいくと、やっぱり自信がないとか。で、Facebook でよくあるのが、Facebook の自分の、あの、 プロフィール欄に、どこどこ大学卒業、どこどこの留学先で、どこどこのアメリカの留学を何とかして渋滞してみたいなのをバーって書いてる方いらっしゃいませんかもうめちゃくちゃ学歴をガーって書いて、で、職歴もガーって書かれて、で、結局何をしてる人かわかんないっていうのがあったりするんで、そういったところを考えると、まあ 1つにシンプルにパッと渡してもらえた方が分かりやすいのかなっていうので2つ目のポイントは名刺たくさん持ってる人は結構気をつけてくださいねっていうところです人脈の失敗談の2つ目が名刺をたくさん持ってる人っていうところですね次3つ目対面で仕事を作ってるんですっていう人結構いませんか私は SNS が苦手で対面で仕事を作ってるんです っていうふうに自己紹介される方が結構いらっしゃるんですけども、いや、どうなのかなと思って、そのね、対面でのビジネスももちろん必要だと思うんですよ。ただ、あのね、人脈でね、消耗してる人が多いんじゃないかなと僕は。 個人的には思ってます。どういうことかっていうと、例えば、あの、人が好きなんですっていう人であれば、もうものすごく僕は共感できるんですよね。その対面で仕事を作って、あの、人とお話しすることが好きなんですっていうのであれば、すごく理解できるんですが、それとは逆に対面で仕事を作ってますっていう人は、結構なんかサイコパス傾向が強いというか、うん、ちょっと言い方悪いんですけども、対面で仕事を作ってるというあの自信がないのかなって僕は思ってます。で、もしそのね、その人が、 ものすごく有名でスキルがあって、コンサルティング能力だとか、あのサポート力がすごくあるのであれば、もうあっちから仕事が舞い込んできますよね。だから逆に対面で納得させるまでしっかりあのね。洗脳させるじゃないですけど、説得してるようなイメージが強くついてしまうんで、僕の中ではまあなんとなくですけども、あのその人気のない人なのかなって印象を受けたりします。 なん で,、まあ、でもよくよくね僕 が, 僕が会ってきた中の人のことを言ってるんですけども対面で仕事作ってるんですっていう人の話をよく聞くとそんなに仕事ができてなくてっていうパターンが多くてで何やってる人か分かんないっていうのが多かったので、まあ、正直その対面で ね, そのね営業でしっかり仕事されてる人ももちろんいますし。 ですごい収入、あのーね、も上げてる人も仕事も成功されてる方もいるんですが正直僕が会った人の中ではそんなになかったっていうのがあるんで対面で仕事を作ってますっていうとなんだかなっていうのはあるかなというところですね。 で、じゃあ実際どういう風に人脈を作るべきなのかっていうところの対策の部分を二つ今日お話ししていこうと思います。まず一つが、SNS で自分の好きな人を探すっていうのは結構いいのかと。僕がお勧めしているポイントです。まあ要は、あの、交流会だとか、名刺交換だとかしたとしても、正直、もう確率論的には悪いと。自分が好きな相手、自分が仕事したいなと思う人ってなかなか会えない。 のが僕の結論です。なんで、SNS で自分が好みの人、自分が会いたい人、自分がこの人なら信用できるなって思うような人の情報をピックする方が、よっぽど効率的で、よっぽどいい人脈ができます。 で、もし、そのね、本当に好きな相手だったりすると、結構ね、DM だとか、DM はちょっとあれかもしれないですけど、Twitter だとか、えー、YouTube のコメントだとか、見てくださる方 も, も、もちろんたくさんいるんですよ。なんで、そういう人にアプローチしていって、その人に会いに行くとか、まあ、直接会ったところでどうなのかっていうのもあるんですけども、一緒に仕事したいなと思った時には、もう誠心誠意、そういう人たちにアプローチしていくのも面白いのかなと思ってます。 なんで SNS を、えー、使って好きな人を探すっていうのは一つ目の人脈作るポイントですねで二つ目はまあ、正直あのいろんなコミュニティっていうのがあるんで好きなコミュニティ自分がいいなこれいいなと思うコミュニティからの情報をゲットするのも ありです、えー、やっぱり信頼できる場所信頼できる人から得られる情報の方が自分の中で納得しやすいですし も, うもちろん世の中にある情報ってもうたくさんありすぎて何を信じていいか分かんないっていところがあると思うんですけどもその自分が好きなコミュニティであれば自分がねあの間違っていたとしてもそれを信じてそれを あの、完成するというか、自分の中で落とし込んで自分の人生を生かせることができるんで、ね、世の中ってね、何が正解でね、何が失敗かって、いまいちもうね、正解って出せないじゃないですか。だったら、自分が好きで、自分がいいなと思うコミュニティで得られる情報をゲットするっていう方がいいのじゃないかなというふうに僕は思ってます。今日はですね、あの仕事の失敗、3つの失敗っていう話をしていきました。特に人脈の失敗ですね。 僕があの交流会に行って失敗したことと、プラス、メッシュ交換の失敗だとか、あとは対面での仕事の話っていうところでえ失敗を織り混ぜて、対策としては SNS を使って、やっぱり人脈でえ自分の好きな人をフォローした方がもう断然いいですよっていうところですね。人脈が必要だよとか、セミナーに行って人脈を作りますっていうようなえ時間があるのであれば、もっとあの自分が好きな人をフォローして、どんどん情報収集した方が、情報収集を絞って、うん、 情報収集した方がいいよっていう話でした。もちろん今日の話がですね、やっぱツッコミでこれめちゃくちゃあると思います。いや、ちょっとね、話してる間にね、なんかちょっとうまくいかないなと思いながらも話したんですけども、正直、まあね、ツッコミでこれでもあるし、で、もう全部が全部僕が言ってることがもう正しいってわけじゃないんですけども、こういうような失敗もあるんで、僕のね、失敗談を糧にして、実際の皆さんの、聞いてくださってる皆さんの人生に生かしていただければなと僕は思っています。やっぱり交流会だとか、ね、 ちょっとね、怪しい話とかもあるんで、もう気をつけてください。本当僕も絶対行きたくないと思って。<笑>今度から、まあ、もうちょっとね、インもうね、面白くないんで、自分の好きなね、SNS のフォロワーの人だとか、あとはメルマガ撮ってる人だとか、もう自分がいいなと思う人の情報をゲットしながら、あの、情報収集と人脈作った方がいいのかなと、人脈もミニママにした方がいいんじゃないかなっていうところをお話ししてきました。今日の動画を共感していただける方いらっしゃるでしょうか 少ないかもしれませんが、よかったらね、ツイッターだとか、えー、いいねボタンを押していただいて、YouTube もフォローしていただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。